Tap here, for your language. 腹筋頑張るけど、あんまり変わらんな。ランク頑張るけど、あんまり変わらんな。お腹周りをスッキリさせたい方にぴったりな腹筋の上部、中部、下部、そして外腹斜筋。この4つに分けて3セット回っていきます。全部20秒です。皆さん必ずできますんで頑張っていきましょう。まずポイントは息を止めないことです。動きはゆっくりです。真似しながら最後までやっていくことでお腹は確実にスッキリします。行きましょう。見ながらマイペースでやってください。上部 は手を伸ばして起きたままキープ背中が浮いていればいいですきつい方は手を頭に持ったり自分のアレンジで続けていってください息を止めないように次は肘をつきましょう足を伸ばしたら曲げます シーブ行きましょういてます今度は寝たままで足を少し曲げて 足の力を抜いてください。お腹をちょっと変わりながら。今度は肘をつきましょう。片足伸ばして。交互に。息をしっかり吐きましょう。 少しずつお腹が疲れてきますから3セット頑張ってくださいもう一度2セット目です みんないい感じですよそのペースでいきましょうバッチりできてますよ体がねこうなってもいいまずはね自分のレベルでできるだけ頑張っていきましょう辛いことが効果的です 3セットあっという間ですからね頑張りましょう しっかり息吐きましょう今日遠くに伸ばして息吐いて外腹斜筋がお腹を引き締めますからね、okay. あともう一周で終わり できたらね。少し物を持ってもいいです。まずは自分のペースで移っていきましょう。 最後にとっておきのやつおまけが、ね、ありますので。 るまでは、ね、腰が浮いてしまうけど少しずつできますからね。オッケー。 膝開いて起きたら手を動かしましょうバタバタバタバタバタバタいてバタバタバター。タバタバタ これをもう一回 えー、今回のメニューを続けていくことでしっかりね体が早く変わってきますんで続けてやってみてくださいやってみた方はコメントで教えてください